こんにちはしろくまチャンネルです今日もご視聴ありがとうございます今日はあのちょっとしかないんですけれども、えー、キャンドゥの購入品のご紹介をしていきたいと思いますはい、始めはまずこちらこんな細長い、えー、透明のトレイを買ってきました、えー、システムトレイタイプ2 文具や学用品などの整理収納にキッチン用品や、えー、調味料などの分類収納にということで、えー、これ4つ買ってきましたこれでねまたあのマステの収納ボックスを作ろうかなと思っていますでねこの大きさのずっと探してたんですけどもなかなか、えー、他の100均のところでなくって ちょっとね、この幅が広いのはあったんですけれども、まあ、そうするとちょっとねマステが泳いでしまうのでやらないなぁと思ってたらキャンドゥにちょうどいい大きさがあったのではいで、これこんなふうに重ねることもできます。はい、はいお次はプラ板ですで先日、あのー プラバンの動画を初めてあげたんですけれども、はい、えー、プラバン初体験っていうことで、まあ、失敗しまくったので<笑>、ちょっとキットの中に入ってたプラバンがなくなっちゃって、まあ、えー、これを、えー、急遽買いました。b 5の大きさで結構大きいので、まあ、たくさんできるなぁと思って、はい、使ってみました。でね、まあ、初心者だから、 まあ、失敗しまくってたんですけれどもどこで何が原因で失敗してるのかもちょっとわからなくてだからまあそんな状態で言うのもちょっと お, おこがましいんですけれども、まあ、キャンドゥのプラ版と、えー、ダイソーの プラバンとそのキットの中に入ってたプラバンと、まあ、3種類今結局使ったんですけれども会社によってやっぱり全然違うんだなっていう発見がありましたで縮み方も違うし、えー、もちろん縦に置いたり横に置いたりっていうのも全部やってでそれでもまあ会社によってこう縮め方も違うしレジンの乗り方も違うしまあ、こう えー、あのマーカーの色の乗り方も違うんだなっていうのがあってで、まあ、一番綺麗にできたのがなんか、うん、ダイソーだったかなという感じ感じっていうか、うん、ダイソーのが一番綺麗にできましたって言いながらねキャンドゥのプラバを<笑>紹介してるのもなんかあれなんですけども、まあ、でもこれだけ大きいのでは、まあ、ちょっとたくさん練習には えー、いいかなと思いますので、はい、またいろいろ頑張って作ってみたいと思いますで次こちら、えー、デザインプラバンというものですこれはね最初からこういうふうなストライブのデザインが入っているプラバンで 絵を描くのが苦手でも文字を書いたり切り抜いて焼くだけでもおしゃれに出来上がるプラ版ですっていうことですはい私もちょっとイラストとかすごい苦手なのでちょっとこれでねなんか面白いものを作れるかなと思ってまたやってみたいと思います次は、えー、キッチンタイマーですなんか クマさんもあったんですけれども、どうもこのウサギさんに惹かれてしまってウサ、えー、ちゃんの方を選んできました。はい、それと、えー、これはシャンプーのボトルの分で、えー、これもねクマのクマさんがシャワー浴びてるやつがあったんですけれども、そっち欲しかったんですけれども、容量がちょっとちっちゃかったので。 はいまあ、こっちの 600mm が入る方を選んできましたそれとえー、とあとはあの靴下じゃなくて、えー、スリッパ緯度違いで3つ買ってきました あのお客さん用はねちょっとさすがに100均はあれなんですけどももう家族だったらねもう100均で十分だなと思うのではいそれとなんかあの100均にしてはちょっとなかなかいい作りになってたので、えー、全部色違いで買ってきてみました、はいえー、それからこちらは小物収納 ケースです。これのね、えっ、ー、と、お薬用のところで、あの、カラーがついてるやつも売ってました。で、私はこれちょっとビーズを入れるのに使うかなと思ってます。はい。あの、まあ、仕事でビーズも半端ない数なんで、クローゼット全部ビーズなんですね。<笑> でもう結構収納の場所を取られちゃってるので中にはこれぐらいの大きさで十分なものもあるのでちょっとこっちが良ければこれに詰め替えていこうかなと思ってますあこれ全部バラバラにこんな風になってますね使いやすいですねこれなかなかいい感じです 今まではこちらの大きさに入れてたものをちょっと入れ替えてみたいと思います。まあこんな石をねいっぱい、えー、入れてるんですけれども。 はい、す、え、べ、ー、て入りましたでねスペース的にはまだ、えー、3つ空いてるのでまだ入りますでこれ大きさがねこれだけ違うのでまあ1 2分の1以上に縮まりました、はい、分厚さも全然違うので、えー、これすごく収納に、えー、向いてますねで あの、こういう、取り出しができるので、はい。こういうふうに取り出してから蓋を開けて、えー、取り出せばいいので、まあ、これがね、固定型だったら、ちょっと取りにくかったりとか、あの、ちょっとバラバラバラってなって、ちょっと、あ、ば、あ、大惨事になったりとかありますけれども、これだったら、本当扱いやすいし、作業もしやすいですね。 はい、もしこうビーズ以外にも細かいパーツとかあの扱っていらっしゃる方だったらえなかなかいいと思います、はい、私ちょっとこれまたキャンドゥに行ってちょっといっぱい買いだめしてこようかなと思います他にももうたくさんたくさんいくついくらでもちょっとビーズあるので、はい、えこれはちょっと嬉しいお買い物でした はいえー、キャンドゥでのお買い物は以上になりますでちょっと少ないのでもう一つだけ、えー、動画ソフトですもちろんこれキャンドゥじゃないんですけれども、えー、ヨドバシカメラで、えー、パワーディレクター15のバージョンアップ版を買ってきました今まで、えー、ムービーメーカーで無料のムービーメーカーで頑張って今もそれ使ってるんですけれども まあ、ちょっとね動画も見やすいようにしたいなーとか思っててで、まあ、買ってきて一、まあ、つちょっとねこう簡単に使えるやつは使ってみたんですけどもやっぱりねこう機能がいっぱいありすぎて自分んかで全然もう分かれへんって感じですね。 はい、なんかこれ使いこなす。もう把握できるのに。まあちょっと1年2年かかりそうな。それ以上かかりそうな感じなんですけどもまあ、ちょっとずつはい。勉強していきたいと思います。はい、お買い物のご紹介は以上でおしまいです。で、最後に一つご連絡があるんですけれども。 えー、リクエストのコメントをちょくちょくいただいてるんですけれども現在ちょっともうリクエストの方は、えー、受付けしておりません、えー、本当にごめんなさい申し訳ないんですがあのだいぶ昔のリクエストもちょっとまだ全然できてないものがあってちょっとだんだん溜まってきてて で申次々ちょっとリクエストが来るとねだんだん心が苦しくなってきてて<笑>宿題がちょっとなんかうわわってこうたまってきてるような感覚になってきてるのでちょっと一旦もうリクエストをちょっと受付をストップして。 えー、またあのネタがなくなった時にちょっとまたお願いすると思いますのでしばらくちょっとリクエストの方はあの申し訳ないんですけれども受付はできないのでご了承ください。はい、ということで、えー、ここまでご視聴ありがとうございました、えー、また次の動画でお会いしたいと思いますさよなら。